皆さんこんにちはスタジオワディのワディです今回はスノーピークのシェルフコンテナの天板を作っていきます先日シェルコンカスタムの動画をアップロードしたのですが今回はその続きとなります素人ながらレジンテーブルを作ってみたのですが失敗もありつつなかなかうまくいったので是非制作工程をご覧ください遡ること5ヶ月前 全てはこの日から始まりましたもともとオレンジ色が好きでグラインドロッジとストークのコラボペンキ新オレンジをゲットしてからシェルコンを買い、フルカスタム計画がスタートしました前回まででシェルコンの塗装や部品交換が終わりいよいよ天板ですこのロゴをどうしても天板に入れたくセットに付いてきた T シャツを天板に使うことにしました 色々と調べレジン天板にチャレンジすることにしましたということで考えたイメージがこちらですこれを作っていきますレジンで閉じ込めるための木枠は各職人の G スタイルに手伝ってもらいましたまずベースとなるフレームに新オレンジを塗装します必要なのは一つですが予備でもう一枚作ります 塗装した板を再度 G スタイルに預け外周に飾りにもなる枠をつけてもらいましたフレームの裏には溝が掘ってありここに土台となるアクリルをはめられます本当はすべて木で作れば簡単なのですがせっかくなので光る天板にしようと思いちょっと手間をかけましたアクリルのサイズに合わせて T シャツをカットしていきます 少し大きめに切ってはまり具合を見ながら少しずつハサミを入れて調整しますサイズが決まったのでセットする前に念のためアイロンでシワを伸ばしておきますレジンが T シャツに染み込むことを防ぐためにこれから色々な作業をするのですが結果全て無駄となります以降無駄な作業をご覧ください布にレジンをのせるとき染み込み防止で ケープで保護するといいといったブログを見たので、両面にケープを吹きかけます。次にアクリルに T シャツを貼り付けます。ここでもデコパージ液という布を保護する接着剤を使っていきます。ローラーで空気を抜きながら貼り付けていきます。しっかり乾燥させて再び表面にケープを吹きかけます。 ケープが乾いた後ダメ押しでデコパージュ液を塗って表面を保護しますこの時まではこれで染み込まないだろうと思っていましたレジン流し込みの準備をしますまずレジンが周りにつかないようにフレームの一部をマスキングで保護します次にアクリルとフレームを接着します今回はゴリラグルーという接着剤を使いました 塗布した後はおもしを乗せて1日程度放置します接着が終わったのでレジン漏れを防ぐための作業ですアクリルとフレームの隙間にシリコンコーキングを施しますめんどくさいですが隙間ができないようにゆっくり丁寧に作業しますコーキングが乾いたのでダメ押しでダクトテープを裏から貼り付けます いよいよレジンを入れる時が来ましたここまでの準備だけで1週間以上かかりましたまずはじめに部屋の暖房を入れますレジンはある程度暖かい環境でないと効果に時間がかかったり不良が出ますレジンを流し込む前に水平を確認し高さを揃えますレジンを調合します ジェはエキポシ樹脂とも呼ばれ、紫外線硬化タイプと二液混合タイプの2種類があります。今回は二液混合型のものを使っていきます。エキポシ樹脂に硬化剤を入れます。この時指定の比率をしっかりと守る必要があるのでスケールで測りながら混合します。 寒いとレジンの粘度が下がって作業しづらくなるので湯煎をしてレジンを温めてから硬化剤を入れます硬化剤を入れた後はひたすらかき混ぜます混ぜ方が足りなくても硬化不良の原因となるのでやりすぎぐらい混ぜる方がいいそうですレジンは何度かに分けて入れるのですがまずはじめは隙間などを塞ぐために塗る作業を行います フゴはレジンに混ざった気泡を飛ばすためにホットガンを当てていきますさてすでにお気づきの方もいるかと思うのですが T シャツにレジンが染み込みまくっていますなんなら染み込みきらない部分とまだらになってしまいましたということで染み込み防止作業はほとんど無駄となってしまいました初めてやることはなかなか思い通りにはいかないですね 三十時間ほど経って一層目が硬化したので二層目を入れていきますここからは同じことの繰り返しですレジン注入後にホットガンで気泡を飛ばし混入した埃を用紙などで取り除いていきます二層目も無事硬化したので三層目に移りますそろそろ上段のフレームに到達するので初めに貼り付けたマスキングテープは剥がします 作業は2層目と全く一緒ですまた30時間程度放置し、いよいよ4層目ですこの4層目で終わりの予定でしたがこの次の日に大変なやらかしをしましたやらかした時にテンパりすぎてカメラを回していなかったので再現 VTR でお届けしますレジンは効果開始後徐々に硬くなっていくので ある程度の時間は少し触ってもまま平らに戻りますなので大きなホコリを後で見つけても取り除けるのですが次の日チェックした際に見つけたホコリを取ろうとしたらすでにかなり効果が進んでいてこんな感じで盛り上がったまま戻らなくなってしまいましためちゃめちゃ焦ったのですが変になってしまった部分をカッターで綺麗にくり抜き 予定にはなかった5層目を流し込むことでなんとかカバーをしましたまだレジンが入る余地があったのでなんとかなりましたがあふれるギリギリまでレジンを入れる羽目になりましたということでトラブルもありつつ最後の層も硬化したので仕上げに入ります今回天板をシェルコンに取り付けるにあたり風林火山というガレージブランドのスライドレールを用意しましたこちらがそのレールです シェルコン天板をスライドするためのカスタムパーツです専用設計で細かいところまで綺麗に作られていて製作者のこだわりを感じます本来はビスを何箇所かに打って固定するものなのですが打ち込み位置にレジンがあるので強力両面テープと一部ビスで留めていきますまず両面テープで仮止めした後天板側のレールを残して本体を外します 天板用のレールに空いている穴にビスを打って本体に戻せば完成です作業が終わったのでいよいよセルコンに取り付けてみますバッチリです最初にアクリルで光るようにしたいと言ったのですがこのように中にランタンを入れることで光を透過する仕組みとなっています いろいろと思い通りにいかないこともありましたが、無事完成して良かったです。完成後、早速キャンプに持って行きました。今回はグルキャンだったので、コンロの近くに置いて調味料入れとして使いました。今後ソロで行く場合には、中に氷などを入れてバーシステムなどにしても面白そうです。シェルコン天板を自作している人は多いと思いますが、レジン天板の製作事例は見たことがなく、 オリリジナリティあるいいものができてて満足しています今余っているフレームがもう一つあるので今後もう一つ天板を作ってみるかもしれません今後もいろいろと自分なりのカスタムをしていくので皆さん是非チャンネル登録・高評価いただけると幸いですご視聴ありがとうございました